リアルサウンド映画部をご覧の皆さんごのような僕のポインートが配信されました、えー、タイトルに入っている通り桜という今の時期にぴったりな素敵な絵になっていますし物語自体もオピュアでちょっと切ないんですけどでも素敵なとっても素敵な物語になっているのでたくさんの人が見てもらえたら嬉しいなと思っておりますぜひ皆さんご覧